本日は「にじいろ、はい、よさこい」の開催誠におめでとうございます。 優勝龍一同精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよ ろ, よろしくお願いしますこれは儚き一夜の物語そう探しに行こうか優勝龍2022月来校まだ見ぬ花を 求めてる明るさす空に描かれて待ちわびた夜明けを迎えに行く大気が震える風がうなるつろいさすらい期待にあふれた心足が挟る いずかのわぬ桃松の声夜空に消えるわ夢花火指折り数えた時の前にさすらう心は何を 彼女は方へ飛んでゆく儚く一夜の物語を秘めて